はい。今日は、マサド補装というのをお見せしようと思います。えー、こちら側は、ずっと前に、マサドで補装したところなんですけどね。ここまで、マサド打ったんですが、こんな感じですね。まあ、こっちが、また草が生えてしょうがないので、 今回ちょっとマサドで暴走しようかと思ってます。ですからマサドが大体3センチから4センチ打ちますんで、まあ人も歩かないとこなんでね、ここは。まあ3センチぐらい。このぐらい。これで。まあ3センチぐらいですよね。このぐらいな感じに透き取ればいいかと思います。で、肝心なのはですね、 こういう端っこに出てきてる、こういう、これはね、毒ダミの根っこですけどね、これ。これやっぱきちっと、きちっとっていうかですね、ま取っても毒ダミですからね、残っちゃうんですけど、こういう際ですね、こういう際のやつは、こう、摩擦打っても、このマサ擦とコンクリートの間からね、出てきちゃうんですよね。だからこういうのは、端っこは特に、潰しとくといいですね。 まあ、この辺ですよね こ, こから3センチぐらいの仕上がりになる と, ということでこのののぐらいの感じりでいきますで、ね、大事なことは仕上がりここなんですけどこうマサドを打つ時にこういうこうちょっぽり出っ張ってるものがあるとねあの非常にそのマサドの上にこう飛び出てきて。 やりにくいんですよだからこうピンピン出てるやつねこういうのはね取っといた方が仕上げしやすいんです、まあ、ちょっと面倒ですけどちょっと手間をかけてまあハサミで切ってもいいですけどね、まあ、このように飛び出てるものがないようにすると というのがコツですね。まず。はい 仕上がりですからねこの辺の地盤にしなきゃいけないのでこん な, です、ね、んな感じの下地にしますのでちょっと土出ますね。 こ, んな感じでねこれだいたいた水平ですよねこれがだいたい3センチになるようにすればいいのでギリギリ3センチありますけどねこっち4センチぐらいありますねまあ人が乗るとこだと4センチぐらい打った方がいいですねはいこれをタンパって言うんですけどタンパでたきます で、まあ、ここにマサドを打つわけですけれども大体面積がどのぐらいあるのかですよね、えー、どう出しましょうか500こっちが、まあ、平行に行くと900ぐらいありますね、えー、1.4 あるってことですね足して えー、上底足すかける高さ1 7 1 .7、まあ、4る1 7約 2.4 の丸2ですから 1.2 いたい 1.2 平米あるってことですねそれを目安に材料を用意します 大体3 4センチの厚みですと、えー、マサの二2 5キロ袋が 2.5 体ぐらいの計算ですねですから 1.2 平米ですと 2.53 体ぐらいですね。これが私がよく使っているえー マサド舗装剤 w e e g ー r d といてやつね2 5キロ入りですこれを1平米あたり 4cm の厚さだと 2.5 体ぐらい使えます今回 1.2 平米ありますからまあ 2.5 プラスちょっとですからね3体あれば間に合うと思います で周りをね綺麗にしておりますっていうのはねあとで水かけるでしょう水かけた時にこういうところにも水がかかってですねこういうとこねその泥水がね仕上げの上に流れちゃうんでねそういうことがあるので、ね、周りは掃除しておきます を切るんですけども全部切らなくてもね端っこちょっとハサミ入れてあとはちょっと風があるのでね、まあ、埃が出ますけど埃を立てないで袋を開けるコツはですね バッててまあ、多少は出ますよだけどこれをバーッと開けちゃわないで袋の中でこもらせる袋の中でこもらせてで、そっと抜くとそれでもほこり立ちますけどね 手で鳴らしますけど。こういうプラスチック製のコテを使います。プラゴテと言います。こちらもそうですね。まあ、木ごてでもいいんですけど、プラゴテの方が使いやすいですね。あとはあの細かいところはね。プラグ手の小さいのがないので、こういう金ごての。ちょっと小さめのやつとか。 の狭いところはこういう目地ゴテを使ってねやります、ね、まあここだったらこのぐらいですかねはいでまあ押し広げていくんですけどさっき言ったようにこういうふうにねこういうふうにピンって出てくると困るんですよねこういうのはねっまあ仕上げの高さまでなってれば大丈夫ですけど 今回はこの RC の天板までという仕上がりになってますのでここまでにしますそれで平均的に圧力をかけていきます思いっきりじゃなくてもいいんでね平均的に要するに圧力のムラ が, がないようにね味の方もギュッとギュッと押さえますあんまりふわふわにしないかといって 変圧するほど締めちゃうとですね、排水性能が悪くなるんですよね。あまり締めすぎるとね。なので、まあ、適度に水が抜けていくであろうぐらいの強さで、まあ、肝心なのも平均的な圧の感じ方ですね。ちょっと待ちすぎですか、ここはね。 こんな感じでねで。広い面積の時はこういう大きめのねプラゴテの方が楽ですよ仕事はねでこういうふうにちょっとガサガサっとしてるところはコテが当たってないんですねそういうとこはこういうところから持ってってペットかけて。 こういう感じでね。こんな感じに仕上げていきます。で、コテの後はですね。あまり気にしなくていいです。水かけるとね。多少のコテ跡は消えちゃいますんでね。それでまあ、心配だったら。 まあ、まっすぐな棒でもいいですし水平気でもいいですけど、まあ、こういう風に仕上げたいんだっていうことですからこういう時もね自分の癖っていうかですね私こう真ん中がちょっと高くなっちゃうんだって言いましたけど、ね、こういう風にやった時に、まあ、高いからこういう風に跡がつくんですよねこうやって当てて高いでしょ真ん中がこんなに高いですよね こ う, ですよね、こういう自分の癖を把握してそ う, そうならないようにねだからここ真ん中が高くてまあこっちはまあ基準があるからね当然まっすぐできるんですけど私の場合はもうだんだんこっち来ると高くなっちゃうのでねそういうにならないようにするのとまあいくらかやったらこういう。 棒を使ってこういうふうううにですねこういう場合もこっちが高いんだと思うんですけど平らにしたい場合はねこういうふうに削いでくるんですねこういうふうに。もう確認しながらねあんまり。 広げちゃってからね、直すの大変ですから、まあ、ほどほどよいところで、まあ、自分の腕が届く範囲というかですね、このぐらい、例えばこのぐらいでしたら、あとはまあ難しいんですけど、こう、自分の手に伝わる感触でこう、振りく、振りくっていうのはね、感じるんですね。 で確認してね置くと、うん、いいですねだいたいこういう感じでね特にこっちが高いわけでもない後もつかないということはまあ、平らにできてるってことですねこんな感じで進めていきます 2回目ですね。こういうのね。こういうの後で困るんですね。これはまああんまり固くないからいいですけど。仕上げる時に邪魔になるのでね。気が付いたら取った方がいいですね。 製品はですね、このロットによってロットっていうのはよく製造した日ですよねこれあの古くて残ってたやつですんでこれ21年の5月7日になってますよねこっちと10月ですからロットが違うんですよね、うん、の場合は。 こっちとこっち色ムラが出るんですよね。こっちの色とこっちの色が違っちゃうんですよね。だから、まあこういう場合はこっちの方が少ないですからね。まあ、下の方に使って、で、今回の新しい方をこの上に乗っけるとかですね。あるいはこれとこうなじませて、あの、色ムラができないように。 平均的に使うとかですね。工夫してください。こういう細かいとこはね、小さいコテを使ったりして入れてください。 低いんですよねなんだけどなんだか確かになんないにしたいんでね難しいですねどうかなうんまあだいたいですね あ当てにくいね。そうですね。ちょっと低いね。ここはね。 3体目ですけど多分3体目は少し残ると思いますね。こういう角はね、小手のお尻を使って直角出すんですよ、こうやって。こうやってね いいですねあんまり後つかないですよ ね, ねまあこういうふうに確認して大体 い, いいですねはいこんな感じであとは水やれば終わりですね はいそれで水をやるんですが1回目の水はとっても重要で難しいのでここはきちんとやってくださいジョルは必ずハス口の、まあ、できればきめの細かいのを使ってくださいあるいは噴霧器でも構いませんでコツは、まあ、1杯目の水は こう傾けた時にここからダダッとこう出てビチャビチャっといっちゃうと非常に困るのであんまりたくさん入れない方がいいですね1回目はねとにかく神経使って慎重にやってくださいそれでただやればいいっていうのじゃなくて、えー、均一に最小限の水で留めますそれで開け始めもいきなりここでガッと開けると最初こうボタボタってこう出ますよね これででほじくれちゃうんですよだから外で出してサッと持っていくこのぐらいこれで大体 ひ, ひとっかは水がかかった状態ですよねこういうかけ方ですね必ず外で出してひとっところにとどまらないでうわっ風が。 でで い, いんです。1回目はこれぐらいでいいんですこれ以上やるとあのブクブクって泡が出てきてね表面が荒れたりしますのでね1回目はこのぐらいにして、まあ、10分20分経ってから2回目の水をかけますしばらくお休みですねその間に片付けちゃいましょうかね はい、それでは2回目の水やりをしましょう2回目もねやっぱりこう最初のゴタゴタが垂れないようにやるんですけどもね、まあ、均等にかかるようにしてください表面に水が浮いてきたらやめてください こんんなもんでね2回目は、OK、ですでもう1回3回目を巻きますけどもこれはもう20分でも1時間でも1時間ぐらい経ってもいいですかね、まあ、少し乾いてきたりしますからそしたら今度はもうたっぷりやってくださいもう表面荒れることはないのでたっぷり水をやってください もう3回目の水やりはもう誰がやっても同じですただ巻くだけですね